まともに大学を出ても安泰ではないようです。どうも、政治いろいろの学部です。世界各国がウィズコロナ、ポストコロナの世界を懸命に模索する中で、韓国は依然として出口なき負のスパイラルに苦しんでいるようです。2021年、 10月25日付、プレジデントオンラインからの引用です。足元、韓国の経済指標を見ると、とりあえず、労働市場は改善基調だ。2020年9月に 4% だった完全失業率は、2021年9月には 3.0% にまで低下した。業種別に見ると、コロナウイルスの感染再拡大で、 飲食などのサービス業の雇用環境は依然厳しいものの、建設・公共サービス関連の分野で雇用は増えている。しかし、雇用の中身を見ると必ずしも楽観はできない。というのは世代別の失業率に見逃せない破壊性があるからだ。特に季節調整前の世代別の雇用関連データを見ると、 15から29歳の若年層の失業率が 5.4% と他の世代に比べてかなり高い。つまり若年層の雇用状況が悪いのである。その一因として既に労働市場に参入した世代へのベネフィットを重視したムンジェイン大統領の経済政策による負の影響は大きいとみられる。既存の労働者は手厚く保護する一方、 これから労働市場に入ってくる若年層は厳しい状況にあっている。懸念されるのは韓国の労働市場において持続的に雇用が生み出されづらくなる展開だ。若年層の雇用機会が増加しなければ企業が技術や組織運営のノウハウを次の世代に継承し長期の存続を目指すことは難しくなるだろう。とのことで いかがでしょうか韓国の雇用経済の悲惨さはこのチャンネルでもたびたび取り上げてきましたが、ここに来て一段と問題が深刻化しているようですね。実際はもっと長い記事なのですが、冒頭を軽く読むだけでも現在の韓国が置かれているシャレにならない状況や待ち受ける将来の暗さを読み取ることができます。韓国の失業率は通過危機直後の 1998年に最高の 6.95% に達した後、2000年以降は3から 4% の間をずっとうろうろしています。2021年になってもこの状況は変わりません。引用記事の筆者である真壁昭夫法政大学大学院教授は、韓国の完全失業率は2021年9月あたりから 回復基調に入ったとしていますただ、それはあくまでも、ムンジェインが人気取りのために、無理やり公共事業を増やし、なけなしの補助金によって雇用を作り出したからであって、本物の回復基調なのかと聞かれれば、首をかちげざるを得ません。実際、記事にもあるように、若年層のみの完全失業率は 5.4% となっており、若者の就職難が、 より一層厳しくなっている状況が透けて見えます。これは決して学歴のない若者が仕事にあぶれて泣きを見ているという話ではありません。2019年の大卒内定率は 67.1%。つまり名の通った有名大学や大学院を卒業し、知識とスキルをしっかりと身につけた新卒の学生ですら、10人のうち3人は、 まともに就職できず、アルバイトでギリギリ食い繋ぐしかないという話なのです。それでも2015年には若年失業率が史上最高の 9.2% を記録していますから、ムンジェインとしてはあの頃よりもマシになったでしょうという気持ちなのではないでしょうか。韓国では歴史的に財閥系企業の力が強く、一時期は 雇用のセーフティーネットとしてての役割を担っていましたしたかしながら、現在は財閥系企業にも新規雇用の余力はほとんどなく、新卒の大学生が財閥系企業に採用される可能性はなんとたったの 1%。これは学歴社会の厳しい競争を必死に耐え抜いた甲斐がありませんよね。韓国の若者が就職難にあえいでいる原因と責任は 労働組合にあります通貨危機以降、韓国経済が著しく冷え込むと、労働組合は、労働者を守らねばというスローガンのもと、働く側の待遇改善を身を体にして企業側に訴え続けました。ただ、労組はすでに雇用されている労働者の立場を守ることばかり考え、次世代の潜在労働者の立場については一切無視しています。 その結果として企業は労働者の賃上げ要求に応えるため翌年以降の新規採用を大幅にカット当然新卒の学生にしてみればただでさえ競争が激しい就活戦線がより一層狭き門となりまともな大学に出ても就職できないという社会が出来上がってしまうのです言うまでもなく労組の後ろ盾になっているのが 他ならぬムンジェインなのですから、もうどうしようもありませんよね。韓国の労働組合は、かねてから過激な活動で知られています。特に極左勢力とも揶揄される民主労僧は、企業側を激しく敵視しており、これまでにも力づくの抗議活動や違法集会で自分たちの主張を押し通してきました。労働組合に睨まれれば、 それこそ大問題ですから、企業側がビビって言いなりになってしまうのも無理のないことです。さらに、労組の強硬な要求によって、勤続年数が長い社員については、その息子、娘についても無条件で採用することというめちゃくちゃなルールが導入されたりと、もはや韓国の雇用は労組によって破壊されているという状況にまでなっているんです。もちろん、 シニア世代を雇用面で過剰に優遇し続けることは韓国にとってマイナスでしかありません。企業が学生の新規採用をカットすると、当然若年層の貧困が深刻化。さらに企業の新陳代謝が正常に行われませんから、やがては労働力の減衰につながり、長期的には生産力が大幅に落ちていきます。 そして生産力が落ちれば比例して企業収益も低下し新規雇用に回すコストが削られますます新陳代謝が阻害されるというあり地獄のような無限連鎖にはまってしまうのです国全体で見ても若者の貧困が進めば婚姻率も下がりそれに伴って出生率も引き下げられるため人口が目に見えて減っていき税収の低下へとつながっていきます 日本でも少子高齢化は深刻な社会問題となっていますが、隣国のリーダーに危機感が全くない分、韓国の方がより悲惨と言えそうですね。まあ、無茶苦茶な政策で韓国の国力を低下するのは自業自得ですが、ギリギリになって日本に助けを求めても知らん顔するよとだけははっきりと伝えておきたいところです。ということで、今回の動画は以上になります。